語るは神の獣を宿す一人の巫女の物語「彼の地に黒き綿は来きた石聞き古の役場に従い神獣降臨する」「それは幾百年紡がれし忘却の歌」「百物語第七話神獣コタン」 OOF <laughs> 患い来たりしときいにしえの役場に従い神獣降臨し巫女はその手に剣を取った。